なかなかイベントがなかなか3回目は戻らせていただけるということを私は思っていますあいにくの恐怖ですけども今日のことはねきっと忘れない口日になると思います親方はじめの声援の皆様それからイベントのスタッフの皆様深く感謝いたしますありがとうございましたさあ3回目のエンまたカツが飛ぶかもしれないけど<笑>精一杯エンプしますのでどうぞ よろしくお願いしますよろししくお願いしま す, しいします千里の道のりの始まりは足元の一歩からその確かな一歩が地図にない道を響きな踏み出せ未来を 始まりさえ見えない暗い闇の中でも僕らだけを照らせ一筋を掴むよ必ず 皆の国をいるありがとうございました